心の隙間に優しい雨が降る疲れた背中をそっと湿らせて 魚たち少し楽しげに駅に向かって走。 「しまえたらいいけれど」「あなたの知ら 息をひそめて見守る」 しまってしまったから